さジャンん、今日も一日が始まりますもうパパは散歩も行って2時間も歩いて1万3000歩歩いてお風呂に入ってこれからご飯を食べようと思っています今何時もう10時だ<笑>ポンちゃんはバックスイッチ 始めましょう5時5時台に起きて6時に散歩に出たのに2時間歩いて8時過ぎてそっから風呂入れて吐いあれ計算合わないな何かで1時間ぐらい時間を滑っているねあっ分かった朝ドラ見た朝ドラ見ちゃったよ2本ねということでさあ仕事に じゃャワンくん。